みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクリールギター師の瀧澤でございます。今回はボサノバギターにチャレンジということで、イパネマの娘の弾き方を説明させていただいております。そして、この動画は4本目です。4本あるうちの最後の4本目の動画でございます。今まで練習してきた A セクションと B セクションを合わせるやり方をご説明させていただきますので、えー、ぜひ興味がありましたら、そのままチェックしてみてくださいませ。でどんな感じで弾いていくかというと、まず普通に2本目の動画だった A セクション、3本目の動画だったら B セクション、これをまず普通に順番に引きますで。それが終わったら、A、B が終わったら、もう一回 A セクション、どっこいっしょって乗ってくるんですけれども、お尻の部分、後の方ですね、を少し変えます。どんな感じで変えるかっていうと、ちょっとやってみますね、B セクションが終わったとします。 でまた、とがてなにゃんがらびたかぽいパネマウスポッキアウェイしばしないスマイルここのところ、スマイルの部分を c ブンスフラットないに変えます<音楽>さっき B セクションに出てきたコードなんですけれどもコードネーム っった方がよかったうがかですね。<笑>どんなコードか全然分からなくなってきてしまうこんな感じのコードが出てきます。がらのかでまた F メジャーセブンスに行って。 Gb7b5 を繰り返す。Smile!She just doesn't see.Fm7 です。で、また Gb7 の b5 が出てきて、えっ、ー、と、い2発、2、3、1発、これですね。で、これとこれをしばらく繰り返します。 えー、とやってみますと「スマイルズン」「走らずに」「走らずに」「走らずに」までこれとこれを繰り返すそして最後に<音楽><音楽>こんな感じでエンディングを迎えるわけなんですが えー、このコードは、まあ、その演奏者の人によって全然違うんですけども、まあ、僕の今回のアレンジでは、こんな4つのコードを挟んでエンディングを迎えるという感じにしてみました。1個目は F メジャーセブンス。もう書かなくていいかな、これ。えーと、でその次、D454。これが D7 のフラットナイン。 それで、その次 3×3×3×3×、3×3、三 3×5×Gm。それで、その次は、3、2、3、2の c 7ト9それで、最後に Fm7 で締めるという感じです。いっぺんに弾いていきましょう。そして、最後にこれで締めるという感じです。 ちょっと最後の A セクションをやってみます、頭から。B セクションが終わったとして。 でしょうか何度も言いますけれども、結構同じコード使いが多いので、一回コツをつかむとというか、フォームを覚えられると、割と希望が見えてくるかなと思います。あとはちょっと練習次第で、ガッツでゴーという感じです。あとは、ガッツでゴーガッツでゴー ガ, ッ ツ, ガッツでゴーガッツでゴーガツでゴーはい。四、え、段、ー。さっき B セクションのときにあの赤ペンでここによかったら書いておいてくださいって言ってたんですけれども、 よかったら、その音も一緒に押さえて混ぜてみてください。B セクションのところ、歌っているとすごく音が取りづらいので、その赤い音を弾いておくと結構歌いやすくなります。ちょっとやってみるとすると。A セクションの後ろ。B セクションの後ろ。 小指を使って・・<音声>そうすると、この「がメロディーの音になるので歌いやすくなります最初だけ1、2、3弦を弾い て, <音声>弾いてあと同じように「<音声>ーー<音声> <inability> みたいな感じです<音声> The dream. <音声>でその後の赤い文字もそう でさっき、人差し指で制覇はだめだよなんて言っちゃったんですけれども、<音楽>まあ、この時にちょっときにせざるを得ないですね、これは。<音楽>で、Yes! I h e given my country! という感じで、ここの1弦の音を交えていくと結構歌いやすくなるかなと思います。もし余裕がありましたら、こんなのをやってみてくださいませ。 そしてさらに余裕がある方はですねもう気づいているかと思うんですけれどもベースを変えたりとかすると面白いですその6弦ルートの場合はここの音で5弦ルートの場合はルートから上1弦が上 そうすると、ちょっとこう、ベースラインが変わることによって、表情が変わって面白くなるかなと思います。まあ、これは余裕があったらで大丈夫です。それで、僕も結構その右手のパターンが細かいことをやったりとかしているので、もし余裕が出てきて、もっといろんなパターンをやってみたいなという方は、1本目 の, その僕の演奏を見て、いろいろ盗んでいただければなという感じです。とりあえず、基本的な。 コード進行と基本的なに指使いに関しては全部もうやりましたので、うんえー、習得次第では普通に全然できるはずですもし余裕がありましたらいろいろとこ盗めるところは盗んでってくださいということです、うん、イエスイエスイパネマーガールフロムイパネマイパネマーオーリアクコイジザーマイジリンダーマイシェラジグラサーンみたいな、うん、はいですよはいうん興味がある方は、えー、アストラットジルベルトとか いいいてみるととすす。ごく楽しいかなと思います基本的にボサノバの曲はもう大体8割方アントニオス・カル ロ, ロス・ジョビンさんの作曲なので、まあ、ジョビンベストみたいなのも借りてみても面白いかなという感じです。興味がありましたらそちらもチェックしてみてください。イパネマの娘以外にもおいしい水だったりとか、デサフィーなどとか、トリステだとか、まあ、僕の好きな曲もたくさんありますので、ウェーブとかもいいですね。たくさんありますので、ぜひ。 チェックしてみてみください。それでは、すごい難しい内容でしたけれども、頑張って練習して習得をしてみてください。また次回、さよなら<笑>